痩せにくい原因は姿勢体幹呼吸この三つなんですこれが日常的に足りない人が痩せにくいんです今回立って一緒に足をひねるだけ日常的に運動が足りない人はコメント欄を使って毎日経過を記録して行っていきましょう足を大きく開きます足を斜めに上げながら体はひねりましょうだんだんレベルが上がっていきますスタート動きはゆっくりでいいです 同じ心拍数が保つように息があまり上がらないようにマイペースでやってください腰よりも高く膝を上げることで胴体部分の姿勢が整います 足を斜め上に上げることで、お尻もも裏のストレッチができます。脂肪を燃やしながらストレッチができます。<笑>次は体をひねった後に足を斜めに上げます。あと。ちょっとバランスが難しくなって。 やりり方が難しくなります回したら斜め上野球のボールを投げるようなイメージバットで振るようなイメージをするとちょっとひねり具合が分かりやすくなるかなと。 こういうイメージ。古いイメージないとなんかわかんなくなりますよね。オねみたいな。あ次は反対にひねったままで足を上げていきます。あと。 反対にひねったら足を上げる運動が習慣になりやすいなりにくいというその違いは頭を使っているかどうかです分からなかった頭を使った方が初級者向けは 体がしんどいっていう意識がなくなってくるんで頭を使いながら体を動かすっていうのが初めはおすすめです慣れてくるともちろんね何も考えずにするときつい疲れためんどくさいっていうことを考えなくてね運動ができるからいいんですが初めのうちはねしんどいことを忘れて頭使った方がいいです OK 今度は足を縦にしましょう。船をこぐようなイメージで体を動かしますあと。体を反らしながら肘を引く。後ろの足はね、あんまり曲げない方がいいです。軽く足首ストレッチかける感じで。 簡単でも、ね、全身の運動になってますから<ス>乳酸素運動には も, うもってこいです<ス>ただ歩くよりはねもう断然効果ありますから歩くよりも下半身が鍛えられてストレッチもできて腕振るだけよりもしっかりね体を動かせれてるんで。 反対も一緒です行きましょうこれを毎日行うことで体の脂肪が燃えて姿勢が良くなってお腹がへこんで体のラインが良くなりますんでしっかり上体を反らしてね 肘を引いいてください寝たままのメニューとか腹筋やスクワットそういったエクササイズをしてもね痩せにくい体形変わらないよっていう人はまずこういう基礎作りが、ね、できてない場合が多いのでまずは全身運動をしてね全身の脂肪が燃える体を作って。 体の前にンを整えてから筋トレメニューに入るのもおすすめです、OK、足肩幅のままで手を伸ばしたまま体を振りましょうはじめは腰から大きく回しましょう筋がちょっと内側向いてもいいです徐々に体の動きを小さくしていきます り猫背にになならないように、ね、体まっすぐにして頭からまっすぐの芯が、ね、あると思ってイメージしてそれを軸に体を回していきましょう汗が出ますね。 はい、腰から上はあまり動かさないようにして手だけ振りましょう手だけ振ると体幹が安定した感じわかりますよねこの体幹の安定した感じはね立っている時も寝ている時も作れないといけません これはね、手だけ振ると骨盤が前に行ってる時とかお尻が引けて反り腰の時感覚が分かりやすいですよねちゃんとお腹を引っ込めて手だけ慎重に振ると胴体が安定してね体幹を使う意識ができてきますんで。 手だけ振る感じに合わせて足を斜めに上げていきますちょっと難しくなりますいきましょうこういうイメージ上半身は今と一緒手だけを振って足は斜め上に上げる体幹が安定してるんで 初めにやった時よりも足が上げにくいですよねただ足上げるっていうのは簡単ですが体幹を使って足を上げるっていうのは腹筋使って感じしますよねこういう体幹を固める感覚を身につけていくことで、ね、どの筋トレメニューしてもね上手にできてきますので ワインペースでいいですからね。はい、腕は楽にした状態で体重を右左に移しましょう。今からはね少しクールダウンの有酸素運動です。ちょっと楽になっていきます。できれば少し膝を曲げてね体重を片っぽに移してください。これでももお尻もも裏よく鍛えられます。 1時間歩いてもねただだらだら歩いても何の役にも立ちませんがこれはね使われない筋肉使えてストレッチできてめちゃくちゃおすすめです毎日1回筋トレメニューと別でね有酸素運動として行うと確実に痩せます このまま腰を2回回したら反対に変えます腰を回す動きっていうのは腰回り股関節周りの筋肉をストレッチしながら動かしてるんで動かしにくい人とかねあまり動かさない人はやはり体に歪みが出てしまって日常的にねやっぱちょっと肩が下がってたり 肘が下がっちゃうとか、ああいう偏りができてきますので。こういう腰を回すこともすごい大事です。<笑>片方だけね、腰触るという偏りっていう人はね、ちょっと腰痛予備軍があるんで。できるだけで、ね、回してください。 さあラストはうつ伏せですうつ伏せになったら腰より振って体のリセットですできればね手もこういう感じでブラブラブラと練習のたをねできましょう